子兄ちゃんがきっと人間に戻してやるからなこいつはこのままにしておいちゃいけないまた新たな犠牲者が出る前に今ここで倒す全集中水の呼吸一の型皆なもり鬼滅の刃 日のケップータン2021年発売予定鬼を滅する刃となれ